Hey guys, balik lagi di b o g e n n i m p o n g guys. Karena hari ini kita kedatangan mertua ya, mertua Jepang tercintaku. Jadi, tadi kita sempat ngobrol, jadi makanan Indonesia itu yang mudah dibuat t u h apa sih, gitu. Aku ditanyain dan sama mertua Akhirnya aku rencana Mau Bikinin Mie goreng ya Mie goreng Indonesia Buat mertua Karena kayaknya mertua gak pernah makan ya Terutama yang mertua Papa, papa, papa mertua tuh gak pernah makan Jadi aku mau bikinin mie goreng buat beliau Pengen tau reaksinya pas makan mie goreng i t u seperti apa Tapi Kalau yang makan mie goreng cuma pakai mie goreng sama telur tuh kayaknya udah biasa Jadi aku bakalan masakin tiga mie goreng terus pakai telur, tiga telur Ini aku pengen tau aja reaksinya seperti apa、hmm, Coba aja ya, kita pengen tau Ngeliat h mie goreng yang super, super duper terkenal di dunia ini Pas makan tuh gimana reaksinya, pengen tau aja Oke,、okay. ya. ini aku mau m a s a k dulu Seperti biasa guys, kalau udah sisa ini kecam manis selalu... Ah!、Oh. Oke、okay、guys, gerak cepat kita. <tuh> Kacau! Kalian kalau makan mie goreng biasanya berapa bungkus? Kalau aku sih, minimal dua bungkus. Huh! Oke、okay、guys sudah jadi guys mie goreng pakai tiga telur. Wuh mantul. Ayo kita langsung kasih k e m a t u a Konnichiwa, konnichiwa, i s o g a s i t a kara de. Hai hai hai hai hai hai. Hai hai hai hai hai. Hai tasu, tabete kudasai yo. Wow, wow, o w Kaya, kaya, h spicy. <笑>私が作ったものなんですよ。おいしそう。そうはい食べて食べて い, い,、はい。いただきます。はい、どうぞ食べていいよ。だんだんだんだん。うん、い行くね。いくね。あ、とでピリピリいく。これいいね。あ、おいしい。ピリピリ。ピリピ リ, ピ リ, ピリ。うん。あの、遅いのかなと思ったら、あとでピリピリいけて。ちょうどいいぐらいになる。あの。周期的。あのね。 ママもう食べさせてて あ, ああ、あ, あ、<笑>パパい<笑> あ, あ、あげたいいい、うんでですすけけけどどパパだじゃなうく、ん、このピリピリ感が。おいしい 最終到達するそのピリピリ感が一番、うんうん、あのちょうどいい。ママ、まあ、大丈夫。ママ、まあまあ、が悲しむよ。私はこれでいい。あ, あ, あ, あパパあちゃだ。うん。うん。うん。よかったよかった。あれちょっとうすちゃんもうも、ん。あの口に入れた時はちょっとまだ甘甘めのやつかなと思ったけど。うん、あらパパは大丈夫なの？大丈夫。<笑>よかった。 最終トータテスがこの辛さでいいんだよあそっちの中で入れた時はちょっと前に覚えからい、うん。ちょっとこの段階では少し甘めかなと思うけど、うん、これがいいね、うんうんうん、美味し い,、うんうんうん、い, い確かにピリピリくるね、うん、<笑>ママは辛すぎるかママはちょっとピリピリ感な なんんか美味しすかないかでるねパパるんじゃないどうそおる いくね、うん、だから要は、うん、あ何、うん、えー、っと<笑>半熟卵とそば、ね、のコラボレーションや<笑>違う。違違違違ううう<笑>うよでた Where? Where? Yeah. マ, ママだね。たぶんこの何 食食べたもい食べココラボレーションや<笑>コラボ、はい、コラボレレーーシショョンンてってみいいワイルドにやってね。うん 嬉しくなると出てくるんだよ。おいいおいい美味しい、美味しい。よかった、よかった、食べてよ。<笑>半熟卵とのコラボレーションや。あ、大丈夫。<笑>はい。で<笑>きるかしら。ま、私の顔の前にいったら、ピッと言う。<笑><笑><笑>バズーカーファーいくよ、バズーカーファー。いただきます。でね、どう、入った、ちゃんと入った。うん、うん、うん、大丈夫そう。うん いける？いけそう？いけそう？うんうん、ーよいしょよいしょよいしょよいしよし、うんうん。あ、行けそうですか？うんうん、お姉ちゃんなんでしてるの？お姉ちゃんなんでしてるの？味かけてるね。あ、食べてできた。甘いけそう、うんうんうん。おいしい、うんうん。オッケー、オッケー。パパ食べてやつれば。いくよ。全部全部食べていいの？食べれる？うん、食べれる、うん？どうかな。結構ピリピリですよ。うん、ピリピリ？うん。ピリピリ。ちょっとここ赤いのがほらそうそうそうよ。 ちょこちょこね。で、う、で、んうん、でも美味しい美味味ししいい。いけるも、ね、あいけける、ねうん、る、ね。うん、<笑>の茹はどうすょ、うんうん、<笑> や, やーばっ うん、お腹いっぱいでもまだ食べるよべるあ、食べるいあ、OK、OK、OK 食べたい、食べたい食べて、食べて OK、じゃあお腹いっぱいですねよかった、お腹いっぱいよし、じ、えー、ゃんはいあママ、私たちはこれからはいお腹空いてますもんねパパ、うん、お腹いっぱいでしょまだえ、ま だ,、うんえー、まだこれ食べるけどああ でももお腹いっぱ い, な い, でもお腹いっっぱねママとチョコレートと私です。うん いいですよ。これで、ね、大満足ですから。あら、あら 本, 当本当。あ ら, ら。嬉しい。あら。嬉しい。嬉しいわね。じゃはいはい、バイバーイ。バ イ, バーイ本当においしいの。美味しい、美味しい。辛くないの。辛くない。マジ。あの、ピリピリは来るけど、あの、ちょうどいいからさ。あ、そうなんだ。うん。うん。<笑><笑>ちっ変な味感じですね。<笑>